皆さんこんこにちは今日はオーラバウトクラシックフラップシリーズ第3弾シャネルのクラシックフラップをデザイン別にスタイリングしたコーディネートを紹介していきますそれでは今日の動画スタートですまずはシャネルといえば王道なスイードのセットアップ「毎シーズン必ずコレクション」に取り入れられてる定番のアイテムですでそのスーツに合わせるのは ホワイトのクラシックフラップ明るい洋服を着るときはバッグとかも明るい色にしちゃいますよねホワイトのクラシックフラップはどんな色の服にも合うのでとってもおすすめです次はこれからの季節にぴったりなマリンコーディネート白のショートパンツにブルーの薄手のニットを合わせたラフなコーディネートになってますこういったカジュアルでラフなコーデには V ステッッチのバッグを合わせていいいきたいと思いますシャネルの V ステッチはエレガントすぎずクールすぎずライトなコーディネートにとってもぴったりなのが大きな魅力です次はこちらのシャネルのホワイトのミニワンピースくるっと回るたび裾が風になびいてとってもとっても可愛いです。 フェミニンな王道白ワンピには王道のクラシックフラップを合わせていきます実はクラシックフラップってレディーライクなお洋服にもクールなお洋服にもどんな格好にでも合うんですよ次はクラシックフラップをクールに着こなしたルックをお見せしますデニムのパンツと白い T シャツにフォーマルすぎないけどきれいめなジャケットを羽織ってニューウェラのキャップをかぶります割と綺麗めな感じなんだけど ニューウェのキャップのおかげでちょっとスポーティー感も出て今っぽい感じになってると思いますそしてこのルックに合わせるのは先ほど同様ククララシックフラッフプ同じクラシックフラップでもさっきとは打って変わってとってもエッチーでクールなルックになりました最後は最近流行りのスポーティーカジュアルルックシシンプルな白の T シャツに スウェットを合わせていきますこのルックには縦線のステッチが入っているマドモアゼルクラシックフラップを合わせていきますこのコーデはお洋服がとってもシンプルな分アクセや時計で華やかさを演出していきます こういうスポーティーなルックにはアクセサリーをたくさんつけてユニセックスだけどちょっと女性らしさがあるルックにしました少し丸みを帯びているクラシックフラップはまた違って四角いカクカクした形が魅力のマドモンゼルフラップなのでこういったコーデにぴったりです今日の動画はここまでこのオーラバート・シャネルシリーズはまだまだ続くのでこれからも是非楽しみにしててくださいね。 ではまた次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。